星の一つ駆け落ちポカリと穴の開いた空赤き輝きは失われたのか否太陽の矢尻は我らの心に突き立ち今なお赤く燃えるなり次回復活の鉄人キノコの神よ将来